黒すっげー真っ黒これが本当のシーズニングだった今までの私のシーズニングは間違ってたことになりますねと塗るとおお火がついちゃったすごいことになってますあそこね黒光りしてますよなんか今までなかった状況が黒は黒でもね黒い塗装したみたいな黒になってますね黒い塗装をしたような感じ皆さんこんにちはサルです えー、と今日はですね鉄板のシーズニングにについいいて少ししし気ななったたたこととを確認思ま視聴者の方からご質問いただいたんですけどシーズニングって本当に必要なのかっていうこととかシーズニングの油ならしっていうのがどの程度の効果があるのかとか、あのー、シーズニングにはおそらく調理のために必要な要素と 鉄板の錆止めのために必要な要素とそれぞれ違ってるとは思うんですけど今回はね調理のためではなくてその鉄板の錆止め、えー、鉄板を長く使うために錆びさせないようにするという点においての検証となります、えー、よければ最後までご覧くださいじゃあこちらですね、えー、実験に使うのはダイソーのミニ鉄板結構ね分厚いやつになりますはい、えー、油がついているのでね まずこれはね、あの食、ー、器用洗剤で洗っていきたいと思います洗ってきました、はいえー、こんな風にね右半分ねこちら の, あのリフターを差し込まない方は油を塗ってみようと思いますでこちらはあえて油を塗らないでおこうと思います、えー、と焼きはね両方入れたいと思いますので今からまず焼いていこうと思います もう焼きが完全に終わったので今からこの右半分カメラから見たら左半分かなの方に油を塗っていきたいと思います今回食用油を塗りますちょっとこんな風にね簡単にねあの塗るものを作ったのでこれで薄く塗っていきたいと思います、はい、あくまでもねあのリフターを使わない方ですねに油を塗るということにしたいと思います よくねこのきれいに半分だけ塗りたいのでこういうちょっと塗るためのものをね作ったんですけどまあ、割り箸にあの歯切れを結びつけただけです。こんな感じですね。 ということで一回目の油塗りはこのぐらいにします焼いて、塗った油をね、飛ばしていきますねなんで油が乾いたらちょっと塗るとおお火がついちゃったちょっと油が多いと火がついちゃいますね 火がついちゃう<笑>ちょっと無理かやっぱり火を消してからやらないといいですね今ね3回目の油を塗ったばかりですでまた油を、ね、今飛ばしてます では四回目油塗ったので、また焼いていきます。ではね、八回目今塗ったところです。油を。ここから油を飛ばしていきます。 9回目をね、塗りり終わりました。ここからまた燃やしていきますはい、えー、今ね10回、えー、焼きました半分は油を塗って半分は焼いただけです油は一切塗ってないですもう色がね白と黒もう全くう 全く違います本当白と黒といっても大げさじゃないぐらいはっきりと色が分かれてますで、えー、私が正しければ11回目、えー、塗りますこうですね言いますかねちょっと見にくいと思いますけども今外は真っ暗なんでこの私の工作室の中だけはね、えー、照明があるんで明るいんですけど外は真っ暗です すごいことになってます。あそこね黒光りしてますよ。なんか今までなかった状況が出現してますよ。なんでしょうね。これもしかしてポリマーなんですかね。これすごい状態ですよ。見えます？わかんないですよね。このところね。ちょっと見えにくいんですけど、ね。 なんかね、ちょっと今までと感じが変わってきましたよ、これ。黒は黒でもね、なんかね、黒い塗装したみたいな黒になってますね。黒いあのペンキでね、塗ったみたいな感じですよ。何なんだろう、これ。ちょっとすごいことになってます。今まで見たことがない、これ。なんかホームセンターで黒い鉄板を買うとこんな感じですね。っていうような。 見栄えにね変わってきました10回、まあ、11回かもしれませんけどやって初めてねそんな状態になりましたねこれもしかしてこれが本当のシーズニングかな<笑>なんかそんな気がしてきましたね<笑>分かりますこれなんかね黒い塗装してるような感じですよもう、うん、単なるあの油ならしをしたから黒いというよりも黒い塗装をしたような感じ ですね、これねちょっと見えますかすごいですよこれこれが本当のシーズニングだった今までの私のシーズニングは間違ってたことになりますねうわ真っ黒 今までの黒さとその黒さの加減が全然違いますもしかしてこれが本当のシーズニングかななんかそんな気がしてきましたはいえー、ということでね、えー、右半分は油を12回ぐらい。 塗って燃やしました。左は全く塗ってません。これぐらいね色がもう違ってます。もう白と黒です。もう全然違います。はい、こんな感じです。すごいですね。これが本当のシーズニングかもしれません。で裏面。左側ねちょっと油が多分垂れちゃってあの濡れた状態になっちゃったんですけど、あの一部全くね塗ってないところは元々あんな色です。 でここは1回だけね多分油が流れてあのかぶっちゃいましたっていう感じですはいじゃあこの状態でねちょっとしばらく放置をしてみてあの錆びる錆びないのねちょっと具合をね見てみたいなぁと思っていますご視聴いただきありがとうございましたこの動画ね面白いなぁと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いします結果はねまた改めてご報告します